六代目です。今日はですね、えー、佐賀市諸富町の、まあ、畳の表替えをしつつ、途中で小木市の方に見積もりに行ってきました。見積もりの依頼の時にですね、お電話で子供がどうも何かアレルギーを持っているようだと。その和室にいると目の周りが赤くなるということで、 原因は分かっておりますかと何に反応しているか分かっておりますかと聞いたらそこはまだ分からないとでも畳だと思うということで伺ってみましたでですねあの電話の時に積水の畳表をつけてほしいということで積水の見本を持っていきましたでお部屋に入った瞬間私の一言あこれ積水見草ですねということでもともと積水見草がついておりましたお客さんはいぐだと思ってたようです 積水み草は樹脂の畳表で火、まあ、にはほとんど焼けません。ですのでずーっと青いままです。で、その積水みぐさならばアレルギーが出ないんじゃないかとお客さんが自分でお調べになって言われるものでしたがアレルギーというのは何に反応してるかが分からないと対応のしようがありません。で、その畳の下なども見ましたがそんなカビが生えているわけでもなくカビでもないなということで。でまあ お部屋を見渡しても特に家具が置いてるわけでもなし、家具の塗料でもないなということで、あと疑われるのはその部屋だけっていうのならば、その部屋で使われた壁紙のノリなのか、はたまた他の塗料の 何, 何かなのか、原因はわかりません。以前その畳に張り替えた後ぐらいからそういうふうにお子さんがなるようになったということでした。とりあえずですね、まあ、 グ草にしたいと言われて、もともとグ草がついていたので、一旦お話はそこで終わりにして、とりあえずまず、病院かなんかに行って何に反応しているかを調べた方がいいですよということをお伝えしました。うちは別にそれで仕事に繋がらなくてもいいんです。その、畳に対する誤解があるのが一番怖いので、何かご質問等、ご心配がありましたら、まあ、行けるところでありましたら、私伺います。こんな被り物は被ってませんけど、伺います。